おはようコーギンおはようってもう午後だぞ今来たのかせっかく起こしてあげたのにまた二度寝したのかよふ<笑>毎日こうも退屈だと体がなまって仕方ないんだよね最近たるんでるぞ孫作あっモーちゃんおはよう よもんきだなお前は両毛さんの言う通りだよ投手らしくもっとビシッとしててもらわなくちゃうん周囲の言う通りだお前はもっと南洋の投手としての自覚を持つべきだろうして両耳サラウンドシステムで朝からこことなんて言わ あれれコウキン顔が真っ赤だよそそんなことない確かに真っ赤だリ龍王さんまで僕をからかわないでくださいコウキンますます赤くなってるしうるさいなうるさいのはむしろコウキンの方だぜ当主殿としてる者が集まって血はゲンカとは なんと平和な子だサジッチてよこ、かサジッチ久しぶりじゃないすまない俺は俺で最近の気の乱れを追ってたもんで、ね。サジさん気の乱れと言いますとやはりそそのさすがは周遊好奇察しがいいねえ何の話はぁ、あ、孫作は気づいてないのか 不安が的中しなければいいですけど気の乱れそれって何なんなのよた、大変っすどうしたお前は南洋学院一年の同志です傷だらけじゃないか何があったんだ実は、学校をサボって街で遊んでいたんすけど突然、マガタマ狩りにあってマガタマ狩りだっで、そのファンに突然のことで、それは ただ、街でマガタマガりが横行してて他の内容投資も被害に遭ってますみんなが被害に大変すぐに助けに行かなくちゃま待てよハグ犯人どこだ私が相手になってやる落ち着けって誰が犯人かも分かってないのにやみくもにバトル仕掛ける気か仲間がマガタマガりにあったんだよ黙ってらんないよ おい捜索あそこ何やら揉めてるようだああ、あの制服はうちのだよ他校の奴らに曲がた曲がりにあってるみたい一人相手に寄ってたかって卑怯にも程があるこうしちゃいだ、ね I'm sorry.、Okay.